私たちはデンジャーフェストの乗りこだいです、えー、本日は二曲落とさせていただきます、えー、お手拍子、おの拍子、よろしくお願いしますそれでは乗りこ、ようつけ会場の皆様に、礼よろしくお願いしますそれでは乗りこ、構え 踊りたいさあぜひともテス踊りたい桜さんを見ようと考れば張り切ってまいりましょうありがとう が朝から頑張ばまなしでしょ」 「あなたの猛暑日になり広めまくって」<音楽><音楽><音楽> 「大事きっに I'm j s t k i d d i n you <laughs>